声でありますこの本、人生は声で決まる竹内一郎さん。この方は、舞台の演出なんかもやってらっしゃるんですが、この人から指摘されると、本当にみんな視覚文化とかって言うけど、視、は、覚、い、文化を継がなく回転させているのは、声の出演者だね。ほう。かな、ほら、バラエティ番組やるじゃんはい。こう、いろいろ、 芸人さんたちが、うんうん、あの画像的には出てくるけど全体をまとめて紐でくくってるのはナレーションの声がないと「はい、各駅停車の旅」から、えー。 全部ね、その番組が解けていくのよ。ナレーションは重要ですよねそうそう、声はね。で、その、いかに我々が声の影響を受けているかを、著者が挙げてらっしゃいますんで、少しなぞってみましょうね。うん、この声が変わったら、この番組、持たないんじゃないのというようなね、うん、ルパン三世、はい、山田康夫。はい。何でも、官邸団、銀河万丈。<笑> わかる。プロジェクト X、田口智郎。はい。世界の車窓から、石丸健次郎。ええー。あの声でなければ。そうですね。番組として成立しないのではないかと。うん、そして、これ私の思いでありますけども、声と言われれば、私どもも、 青春時代からまさしくあの声にという声を持っております。例えば、段階の方を思い出してください。やっぱり70年代に登場した吉田拓郎という人の声は、音楽の新しいページを開いた。そして80年代、RC サクセッション、今和の清志郎、はい。そしてこれ、もちろん70年代からいた人ですが、90年代、目覚ましい活躍をした人、オフコース。はあ 小田和正、はい。サザンオールスターズ桑田、うんうん。80年代、90年代、日本の J-POP を代表する声でございます。うん、著者じゃなくて、私が言ってるんですが、吉田小田。うんはい、この二人に関しては、なんでこれほど支持されたのかっていうのをつくづく同世代として考えるんですね。うん、すね小田和正さんはなんかわかるんですよね。うん、こう高い。 声で。ううだからね、<笑>金八先生のね、えー。テーマ曲にもなりましたもんね。この回ね、はい。そうすると引き込まれちゃうんです。格のごとく、実はエンターテイメントの世界でも声が支配しているのではないだろうか。うというのが、この竹内一郎という著者の思いなんでございますね。さあ、明日から参りましょうかね。ボイスの問題でございます。この続きまた、明日のまな板の上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷奈です。生物学的に申しまして、鳥でも、獣でも、はい、オウムでもみんなそうですけども、メスというのはオスの声に惹かれるという、声が重大であると。また、メスはオスの声に反応するというレーダーを持っておるんでありますな、はい。私何度ももう10代の頃、ちょっとこのことは意識しておりました。俺には声しかないんだっていう。あ、意識してました。 してたね。モテるために。うん。へそんで、各テレビ番組の、ナレーションを全部覚えて、一人で呟いてるような子だったな。あそうですか、うん。うん。正しかるべき正義も時として召し入る時がある、<笑>リチャード・キンブルは髪の色を変え。そ、その無我夢中で、やってたよな。 あの、あれなんかもやってた、あの、芥川さんのまで。はい。悠久水天の彼方、黒船の影さして、時は爆発の景勝を打ち鳴らし始めた。紅の、血潮に触った時代の落日は。<笑>とかね。よくその今、セリフも今覚えてらっしゃいますよね。覚えてる。よっぽど練習したんですね、じゃあね。ガキの頃、頭柔らかかったからだろうな。本当全部、全部覚えてたな。えー、はい。とにかく、 声というものが意外とこの大10代である。私は青春時代になりまして、そのまあフォークシンガーやったりなんかしておりましたけども、一番やりたかった仕事はやっぱりラジオの仕事です。もう皆さんびっくりなさるかもしれませんが、70年代、はい。ラジオ番組やる、やらない。これがもう人気の分かれ道でございましたですね、えー。その辺からパーソナリティなんていう職業が増えてきたんであります。さあ、声と言いますれば、目の前にいらっしゃいますが、アナウンサーさん。 はい。容姿もございますが、でも、はっきり言ってアナウンサーさんの場合は声、声。特にかなさん、読み原稿。はい。読み原稿大事だな。はい。こないだ、嵐が発表した時にえ、嵐のコメント読み間違ってばっかりいるテレビ局がいて、あ、そうですか。イライラしたの覚えてるな。るあれはもう、各局に出るね。 あの、見た目で選んだ子っていうのと、読み原稿から叩き上げた女子アナのパワーの差っていうのは、飛び込みのニュースの時に、ものすごくはっきりするね。ああ、そうですね。母さん耳痛いでしょとか、はい、言われると。はい。ねえ。あの、アナウンサーさんの読み原稿で一番嫌なのは、うん、感情は使わず読んでますよってい う, うーん、 できますよ宣言みたいな読み方されると、はい、おいさんはなんだかおっしゃってることはわかるわかるです、はい。あの技術持ってますっていう 読,、うんうん、読み原稿っていうのは伝わってこないんですよ。うんうんうん、だからあまりにも感情型悲劇な事件が起きたときに前を勤めながら割と一品のアナウンサーさんがとっても気まずくだってなんかそんなこと言うとき余計なこと言うんじゃねえっていうね、うんうんえー、ごめんなさいねつい興奮しますがそういうこう声で出ますね声にねさあ。 声で特化したと申しますれば、アナウンサーの他にも声優という仕事がございます。はい。この声優ってのはこの曲でもレギュラ ー, ーお持ちでございますけどそうですね、人気ですねもう。これは圧倒的。もう今、今や声優さんは裏方ではございません。んさあ、名前を挙げてみましょう。ドラゴンボール、野沢雅子さん。はい。ルパンさん生。これ何回も、あの、触れますけど。おい。<笑>どうしたんだい山田康夫さん。<笑>はい。ブラックジャック。 大塚明夫さんですかーええー、それから新世紀、エヴァンゲリオンの林原めぐみさん。あーえ、AKB からも AKB 辞めて声優行ったという。佐藤アナあ、アミナさん。あ、そうですか。はい、へーえー、中谷さやかさんでいいのかな、うん、こういう方いらっしゃる、うん。AKB より夢があると思って行かれたんでしょうね、うん。皆さんに言っておきますが、声優というのも大変な食 業でしてね生活できるのは300人程度っていうほー厳しいですねうんその他お笑い芸人でも声で生き残ろう一人だけでも生きようっていう漫才コンビの方がいらっしゃいますよねはい相方をやがて捨てるであろう方キリンの川島くんあれそういうえそんな声でしたっけ低音の抜群にいい声だよ 麒麟の川島です。おー、言われてみれば。あれ知らないのいなんか顔ばっかり見てたから。この人 NHK でバリバリだよ。え ?NHK で番組やってるけどバリバリよ麒麟の川島くん。あ、そうですか。うん。それから、剣道小林。この人声いいのよ。ケンコバ、ああ、かもない。うん。はい。それから、天野くん、キャインの。おー。ね。<笑>俺もひどい言い方するよね。やがて相方をしてるっていうのはね。<笑><笑> てか、爆笑問題の田中くん。はい。ほんと、ラジオ番組なんか、ほとんどアナウンサーと同じぐらいの声の良さでございました。はい。で、彼らの特徴は何かと言いますと、あゆうえおの発音、母音の発音が非常に正確であると、えー。そうすると、日本人ってすっごく心地よく聞くそうでございます。えー、君、はい。感心してる場合じゃないよ。こ<笑>のですよ、ね。この次、ま、だ明日のバナナナの上で。<笑> おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。竹内一郎さんですね。人生は声で決まると い, い。はい。森本さんなんかいい声してるね。あ森本健郎さんですか。森さん。もともと NHK でらっしゃったんですね。そうです草野さん、えー。草野さんもいい声してらっしゃいますよね。はい、その他にも、久米宏さんという、見事なスピードの方もいらっしゃいました。はい、これらの人々は、 声で印象に残す。そういうことなんですが、カナさん、声ってのはまた面白いもんで、はい、ラジオ好きでございますから、内職で原稿を書いたりしてるとき、ラジオつけっぱなし。はい。そのときにですね、名前言うと失礼なんで、言えないんですけど、原稿に着替えて夢中で書いてるとき、全くラジオから流れてくるその声が気に、 ななならいない人、はい、となる人とるがいますね気になるというのは気に触るっていうことですか書いてるる筆先の考え事を邪魔するんですよ、ねうん、ああ、じゃあそれは番組としては面白いっていう面白いんですよ、はあはあはあ。でもね、カナさん、これがラジオ番組の困ったとこで、うん、面白いからいいというわけではないんですよ。ほう。 俺はそういう喋り手にいつかなりてなと思うんですが。はい。あの、無視しようと思うと簡単に無視できる人の喋り方ってのも重大でしてね。はい。これこっちから話した方がいいか。俺、大沢優里さんって好きなのよ。ええ。聞いてもいいし、聞かなくてもいいのよ。あーんー、なんかわかる気がするな。声がね、あの人の声がね、全部ねだらないんですよ。 聞いてください、私を、じゃないんですよう。うん。で、交通機関。鉄道車内でのアナウンス。はい、ここでは、声の役割というのは、声を伝えるということにそんなに重大な意味を帯びておりません。わ、は、か、い、りますこれ。あの、次は大宮、大宮。聞けもう、ああ、その、スーッと流れていく。はい、そのね、次は大宮ですって<笑>言われるとね、<笑> なんだっていうね。<笑>だから、社内アナウンスでは声の役割は意味から離れまして、響きとして軽く肩を触るぐらいの警告度でいいから、うん、独特の節回し、そして強くこの言葉の意味を伝えようとする意思はありませんと。ん習慣でやっておりますという程度の声でいいんですよ。はい 電車のあの独特な言い回しが一つのパターンとして出てくるわけですね。そうで す, うで す, うですうん。だから、車内で本を読んでらっしゃる方の意識をすり抜けていく言葉遣いが、車内アナウンスなんですん。どんどん思い出すな、そういや。あの、飯を食おうとして、箸を出そうとした瞬間、あの、止める料亭ってあるよね。<笑>どういうことです<笑> あの、前菜で何が出てるかを、中井が説明しますんで、それまでお待ちくださいっていうい。ええー、ええー、ありますあります。カ、え、チーンと来ないええ、私説明聞いてからいただきたいですよ。そうごめんああ、はい。ダメですかいやいや。<笑>あの、いや、やっぱそれはね、声の問題なんだろうね。あの、抜群に間のいい人って い, いるじゃないはい。 人とこう話しているときに、うんうんうんうん、そーっと割り込んできてお料理の説明させていただきますって。うんはい、いらっしゃいませ。うん。で、まだこっち側話やめないのよ。うん、それでもう向こうは始められてる。うん、ね。真ん中に置いてありますのは、あの、うん、とかって。うんうん、で、ほうほうって言いながら、こっちの話をゆっくり畳みながらあなたの説明を聞くというん。こういうまだ。うん、でも、うん、完璧にこっち側がやめない限り説明しないぞっていう人もいるわけじゃん。はい。 あります、そういうことも。ほら、あの、ダメなのよお。それから、あの、ファミリーレストランで、はい。あの、もう一度、頼んだものを繰り返す人の話の割り込み方ね。頼んどいて、これからミーティングに入ろうとした時に、繰り返させていただきます。<笑><笑>あれ、マニュアルですからね。<笑>あ、そう。なんかね、これがね、<笑>その、 意味や意思を伝える意味でなく、<笑>薄い最低限の注意という声の使い方。こういう世の中になっとるんですな。喋りにつきましては、私も大好きでございますが二代目桂ツ史尺という喋りの天才がいらっしゃいまして、はい、この方はお喋りにつきまして、その人間の声が持っていく喋り方として、緊張と喋りという。うわーっと早口でくし立てて、スコッと抜くという、このテンポの 感急これが笑いにつながる。はい、話の落ちにしても緊張、緊張、緊張、緊張で、種を明かしすると、なんと幽霊かと思ったのがすスきスの葉っぱだったで、どっと笑いがという。うこのおしじ師匠の喋りというのは何か緊張と歯間であるというね。はい、ところが、最近やっぱテレビでは自分の喋りのスピードを一切変えない人がいますね。はい。これはあの、批判でもなんでもないんですが、もうさんまさん半分ぐらいしかわかんない。<笑> <笑>あの関西風のなだれ込むようなおしゃべりにもうこの体がついていかなくなっているんでありますあ勢いはいまだにありますけどねあのおしゃべり明石家さんまさんっていうのしゃべりにおいては私はなかなか謎の人になってしまいましたです、うん、さあ NHK が一応基準になっておりましてかなさん1分間にどのぐらいですか文字数ですかはいだそうです350、はい 最近どうゆっくりになってきてんのかなどうだろうないやあなたそれぐらいですよきっと。若い頃はあれだったですからね。そうそうそ う, そ う, そう、うんうん。でもだんだんあなたの声聞きやすくなったもん。歳は取るもんでございます<笑>ですね。この続きまた明日のーの上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷佳奈です。人生は声で決まるという本をネタにしております。朝日新聞出版あ、竹内一郎さんの一冊でございます。視覚文化の現代と言われている日本でありますが、しかし聴覚文化も重大でございまして、声については様々な形容詞があります。声を上げる、はい、かける、からす、殺す、絞る、揃える、 立てる、尖らす、飲む、励ます、潜める、荒げる。はい。これだけのニュアンスが声にはまだありますけども。うん、そして、この声の存在というのは、実は、政治にも反映しておりまして、上げていきましょうね。池田隼人、吉田茂、田中角栄、佐藤栄作。彼らは、彼ら独特の声を持ち、 やや低めのダミ声、はい。それが指導性というか強さに結びついたということでありますね。うん、これと対局にありますのが、菅直人。はい、鳩山幸紀夫、はい、安倍晋三、はい。彼らはスマートで、キーそのものがやや噛高かい。 まあ、ご存知の方も多いと思いますが、安倍首相、だいぶ良くなりました。こんな言い方して申し訳ありませんが、一国の最初に向かって。ただ、皆さんもお感じになってると思いますが、あの、最初の頃よりは、下の周りがだいぶ良くなられましたですね。最初はちょっとやっぱ、ラリルレロが緩くてですね、安倍さん。私何度も聞いておりまして、ヒヤヒヤしたことがありました。はい、で、 この安倍さん以下の鳩山さんとか菅さんなんかの特徴はと言いますと、都合のいい話はすごくよく発音できるんですけども、災害時、外交交渉等の不安鎮静や冷静さを求める場合、甲高い声というのは共通としてやや上ずるんでありますね。ですから、皆さんもお気づきなのかな 安倍首相は、やっぱ前やった、菅鳩山の鉄を踏まないためにということで、それらの事態の時、あまり発言なさいませんね。うーん。思わないあの、集めた数字がデタラメだった時も。ええええ。麻生さんの声はどうなんですか麻生さんの声は、喋、はい、りスピードが緩くて低いから、うん。 麻生さんっていうのは、そういう意味では、やっぱり、悪性ではありますが、政治家としてのとある迫力を持ってらっしゃいますよ。あ, あ、あんま好きじゃないんだ。<笑>いや、あんるわね。<笑>まじ好みがありますからああこればっか好みがあるから、ね。う<笑>ん。でも、田中角栄等々に通じる。ただ、あの、麻生さんと田中さんの決定的な違いは、生まれ育ちよ。<笑>田中角栄っていうのは、 はい、下から来た人だから。そうですね。うん。田中角栄ってのは友達多かったんだろうね、うんうん。麻生さんって友達少なそうだもん。ご本人もおっしゃってるけど。<笑>私ね、弟さんと話したことがあってね。はい。弟さんがいいのよ。声が。へー。さあ、声で政治家を見ていきましょうね、カナさん。はい。隣国見ましょう。中華。韓国、朝鮮。はい。その場合の最高指導者の声。 いかがですか記憶に残ってますか記憶にないなぁ。そうなんであります。この中国、韓国、朝鮮は指導者があんまり声を発しません。言われてみればそうなんだ、まあ。韓国はねあ、あの記者会見であなたを指名するつもりはなかったとかっていうんでね、我々はその地声を聞くことができますけど、でも、大問題になったでしょ あの、日本人記者を指名しちゃって、本当はあなたを指名するつもりはなかったっておっしゃる、あの声に、しまったって動揺がありありとありましたよね。それであの場の発言ですから、あそこまで全部本音喋っちゃっちゃダメですよ。政治家ともあろうもんが。もう一枚二枚、オブラート、あるいは仮面を被らないと。もう、喉元まで日本嫌いって出てるあの顔が、正直な言い方ですよね。元気でやってください。で、 中華と朝鮮においては、政治家、トップの政治家は声を出さないんですけども、その代わり国営放送のアナウンサーが、講談長で語りを入れると。ああ、あれは特徴ありますね。そうです。で、この公団長の国営放送のアナウンサーさんたちの語りは、全部語尾を跳ね上げて興奮調ですよね。はい。公団庁の語りで、彼らの偉大さを見せるという。うんね。から、 平成天皇は本当に見事で非常に声を露出なさいましたね、たくさん。みちこ様へお礼を言われたあの声なんてな俺はもう、障害忘れないぜい。多分涙した方が多いと思いますもう泣いた、俺。あれぐらい出るんです。人間の本音というのはね。うん、世界共通でありますが 0.2 から 0.3 秒一瞬声が上ずると、それは嘘をついているという心理の 特徴になるんです。この 0.2 から 0.3 秒の声の上ずりというのは、なんと、6、7歳の子でもわかるんですって。あ、嘘ついてるって。へぇー。だからやっぱり、あの、トランプさんがツイッターで文字で書きたがるというのは、<笑>そういうのもあるんでございますね。こ<笑>の次また明日のものに頼上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷佳奈です。好みであの声、この声って言いましたんでね、自分の悲劇の声にちょっと力みがありすぎまして、その脇にいらっしゃる声の方をあんま好きじゃないとかって言ってしまいました。あくまでも個人的な感想なんでどうぞお許しになってくださいね。ただ、声というのが、その人の実像を伝えるにはもってこいの素材であるという。中華、あるいは朝鮮、韓国、ここでは、 大きい声を出さないのが大物の風格。はい、あの、通訳の人を従えてて、なんつったの彼は。なんて小声で言ったりなんかすると、大物というね。大きい声を出しますと、声体が緊張し、その瞬間に眉に力が入りまして、心理が出るんです。貴人と言いますか、身分が高い大物さんというのは、眉がほとんど動かない。ほほ そ、は、れ、い、から、あの、北朝鮮の方の将軍様の坊ちゃんも、割とそうでございますね。はいはいうんうん、眉毛眉毛あんまり動かない。あと、声を聞いたことが。声を聞いたことがないですね。すねえー、しょうがないですね。えー、最近の若者の特徴でございますが、空間に対して自分の声を出す量が、コントロールできない人が多いという。うえー、いないなんか、企画に寄ってきてやったらでかい声出すやつ。うん、テレビスタッフで、 回り込んで朝の挨拶するんだけど、うんうんうんうん、必要ないくらいで、おはよ<笑>うございますまあ、いますね。<笑>これはあの、疑ってみてくださいね。ヘッドホン難聴。ああ。あるいはスマホネック。えスマホ好きな人で、声の音量が調節できない人って、いますよ。わ、関係するんですかね。なかね、ずーっとうつむき加減で、うんうんうん、喉をくの字に折って、スマホの画面見てるから、はい あの、生体の筋肉が緩みっぱなしで、肺に入れた息の分量と生体の震るわせ方が お, おかしい人がいるんです。へぇー、関係するんだ。はい。それから、あの、喋り始めた出始めだけ声が大きくて、うん、後でモニターが聞くらしくてだんだん落とす人。はい。竹原さん、合うんですね。<笑><笑><笑>私のスタッフにそういう人を呼びます。そうです。 面白いこといいっぱいありますですでねこんなこと言っておりますね。あの、声優さんっていうのを職業にしている人って、普段話しててすぐわかるし、うん、ラジオ番組聞いてて、あ、この人声優さんだなって、わかるでしょう、うん、特に今の若い女性の声優さんは、すごく特徴のある喋り方をされますね。かな、なんでわかるかわかる。え、なんで あのね、声優さんのね、特にまあ女の人、あのね、オンマイクすぎるのよ。マイクに対して、寄っていく、去っていく、やや横っていう、マイクの使い方じゃなくて、自分の声をマイクに対してオンにしすぎるの。へだから、喋りの中で、息を飲むとか驚くまで、全部音声で表現するはっ。わかります。はあの、 それが異様な音に聞こえるわけ。何気ない飲む息。小さな春春、ためらい。それがあまりにも明瞭すぎるんだ。明瞭です明瞭すぎる。明瞭。えっ え, っえっとかね。うん<笑>そ、そういうの、はい。で、これはやっぱり、あの、声優の方々がマイクに対して音すぎるという。そして、ちょっとここで実験しましょうかね。これね、ノイズイ。 つまりね、ちょっとね、音全体がノイズが入っているっていうことがいかに、いやこれ聞いてみてくださいね、皆さんね。パ機材が良すぎる。良すぎるんです。で、このロレッツの B-My Baby はこれ録音風景そのものが歴史的なんですが、うん、一発撮りですへ。ドラムも歌詞もバンドも全部同じスタジオに放り込んで音が回ってるんですよ。うん はあ、小さいボールで人気のバンドが演奏してるみたいな雰囲気が伝わってくる。片っぽパフィウムのポリリズムは計算された音が響いてるんで、ん観客席が想定できないんですよ。ほら、音もしくは声っていうのは面白いもんでございましょうはい。 この他は、この方がお書きになっている本で、なかなか面白かったのは、声の老化ですね。自分も気にしております。声帯の体化、後輪筋という唇の周りの筋肉、これがだんだん衰えて、顔の半分が、下半分がしぼんでしまうんでございますね。そして、えー、かなさんはまだ遠いからいいけど、老化とともに、高音がゆっくり消えうせまして、はい、声が中性化する。はい。おじいさんかおばあさんかわからないようなおばあさんがいますよね。<笑> 旦那どっから来たの東京<笑>それで、はい、そんな風になりたくなければどうするかというと、カラオケを勧めておられますね、この先生は。そして、あともう一つは、朗読をおやりになるといいですよ、と。そんな締め言葉でございました。今週と接種ちょっと変わった感じで、顔、声、ということで、 パーツごとで1週ずつお送りしたんでございますので、はい、この次また来週のまな板の<笑>